本日もハワイオンラインサロンにお入りいただきありがとうございます。今回で7回目になります。今日も現地サポートメンバーを交えて約45分間になるんですが、留学のプロによるハワイの情報を皆さんにお伝えしていきます。ここでしか聞けない現地最新状況、スクール情報のほか、滞在を充実させるレストランやアクティビティなど、ガイドブックに載っていないハワイの魅力や楽しみ方をお伝えしたく、月2回お届けしています。 今回もスペシャルゲスト、親子留学ママのマリエさんよりハワイ留学の生体験談、カピオラにコミュニティカレッジ情報、留学先で出会った友達と行きたいクアロア牧場アクティビティのほか、特別コンテンツではハワイ人気のローカルフード、ポケやロコモコのいいニー勝手にランキングなど、今回も盛りだくさんのコンテンツでお届けしたいと思います。はい 前回から第一部の留学情報の後に現地メンバーも交えてハワイで何でも Q&A タイムっていうのを設けることになりました。こちら自由参加なんですけれども、またあの入れる方はぜひ入ってください。えー、こうな情報出ることもあるので、皆さん結構メモを一生懸命取ってくれてるようなので、ぜひメモのご用意をお願いします。また個別に質問がある場合は、ズームのチャットの方で入れといていただければ、後ほど可能な限り取り上げさせていただきたいと思っています。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 屋外でのマスク着用が不要になったと前回お伝えしましたが、ハワイはそこからさらに前進しています。ハワイは4段階からなる感染状況リカバリープログラムを独自に進めていましたが、つい先日これまで長らく続いていたピア3からピア4に移行しました。一覧をご覧いただくと分かると思いますが、催しや集会の上限が10名から25名に緩和されたり、ビーチやキャンプなどの制限人数も大きくアップしました。 後ほどビーチバーベキューなどにも参加されているマリエさんにも聞いてみたいと思うんですが、アラマナビーチパークなどは大人数でバーベキューを楽しむ人が増えているようですね。また結婚式などの観光総裁は100名上限だったものが200名上限と緩和されています。注目すべきはバーやカラオケ、クラブなどのレクリエーション施設の営業制限が解かれたことや、コンサートなど大型のイベントも感染防止対策をクリアすれば、 収容人数の 50% にて開催できるという点です。カラオケやバーなどはお店によってワクチン接種証明の提出を求めるところがあるんですけれども、ハワイ州としては現在行政で取り決めをすることは想定しておらず、各事業者や民間による自主的な管理、感染防止策を求めているようです。大型のイベントで言えば、ハワイで毎年行われていたフライイベントなども、 あの、相次いに中止になってしまっていましたよね。これはとても大きな変化で、今後に期待が持てます。2回目のワクチン接種を済ませた方の割合が 50% を超えて、現在ニューヨーク州の 53% に次ぐアメリカの州では第2位の接種率となっています。なお、現在、ティア4までのプランだったものが、ティア5、5段階目の解除方針の策定を目指して活発な議論が進んでいるようです。 第5段階目になるとどうなるのかなっていうのをまた後ほど聞けたら聞きたいですね。ここで弊社を通してハワイで親子留学中のマリエママさんに渡航の状況や現地の雰囲気、子供と過ごすハワイの日々といった生の声をお聞かせいただきたいと思います。5歳の娘のゆいちゃんと一緒に5月の半ばよりハワイで親子留学を満喫中で、先月の第6回にも登場していただきました。 スクール開始後間もなかった前回から約1ヶ月が経って、日々の生活、ハワイの状況もだいぶ変わってきたと思います。マリエさんに聞いてみたいと思います。マリエさーんーアロハちはよ<笑>う<笑>こんにちは、おはようございます。 いあれからまた1ヶ月が経ちました。えっと初めましての方もあの、お久しぶりの方も、こんにちは。あの親子で5歳の娘と一緒にえハワイに留学しております。マリエと申します、えー。1ヶ月の間の様子をですね、また動画の方にまとめてみましたので、そちらの方をご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします。 はい。えっ、ー、と、私はですね、5月7日に、えー、羽田空港出発して、ワイキキに到着しました。その当時の印象は意外と人がいるなぁという感じでした。えー、そして現在ですね、えっ、ー、と、娘は WCC のプリスクールの方に入学。 ししててまます入学にああたたっては、えっと、再度 pcr 検査、TB、検査査 tb などを、えー、行う必要がありましたそして、必要なもの、追加で必要なものは、こちらのロスという衣類が激安で揃うお店で、えー、追加購入をしました。こちらおすすめです。そしてですね、KCC マーケット、毎週土曜日の朝やっている、えー、朝市というかマーケットですね。こちらに行ってまいりました。えっと、現地 の, あとの のうちのものだったりお野菜とか果物とかあとは、えー、とハンドメイドのジャムとか手作りのものがいろいろ売っていてとても楽しいと思います。はいで、えー、ドールプランテーションの方にも行ってきました、えー、こちらですね園内をぐるっと1周回る、えー、トロッコ列車に、えー、乗ってきました。 これも風があのー、通っていてとても気持ちのいい列車でした。私はだいたい1時間ぐらい、えー、待ちましたね、当日。はい。そして私の最近のマイブームはですね、ビキシェアで、えー、サイクリングをするのにハマっていまして、えー、朝はですね、だいたい2時間かけて、えー、ワイキキの街を走っております。車とかバスだとなかなか行けないような、あのー、 小道だったりとか、自転車だと小回りがきくので、いろんな場所、いろんな発見があって、毎日とっても楽しく過ごしております。はい。そしてですね、えー、初めてですね、娘と一緒にパラセーリングに参加してきました。 これは高さが75メートルと100メートルの2パターンから選べるんですけれども、私は、私たちは100メートルの方を選びました。100メートルの上空から見るダイヤモンドヘッドだったり、ワイキキのビーチは、とにかく綺麗で、はい、風も、あの、とっても心地よくて、すごくいい経験になりました。 で、えー、娘は毎日、えー、アルファベットの書き取りをしていますね。で、週末になると野外でバーベキューをしたりとか、えー、海で一緒にあの友達と一緒にカニを取ったりとかあの、大自然の中であ の, のびのびと楽しんでいます。日本にはあんまりないようなこういった広々とした公園の中で、えー、スケートボードをしたりとか、毎日とても楽しそうです。 そして、まだまだ、娘の学びの日々は続いているような状況です。はい。1ヶ月、ちょっと1ヶ月1日ぐらいですかね。あの、最初は、ゆいちゃんがね、あの、結構、英語がなかなか、あの、入りにくかったような感じだったんですけれども、1ヶ月経ってどんな感じになんか変化が見えますか いや、本当に子供の成長は早いもので、えっ、ー、と、1ヶ月経って、大体先生が言っていることは、えっ、ー、と、聞き取りはできるようになってきました。で、ただまだ、あの、自分の伝えたいことを言葉にして表現することはまだ難しいんですけれども、あの、簡単な挨拶とか、単語をつなげて何かを伝えるっていうことは、1ヶ月経って少しずつできるようになってきました。そうですか。よかったです。なんか、あの、 ねママと、あの、ゆいちゃんの英語の取り組みが、またこれだけでも、あの、ドラマになるような、あの、素敵な取り組みをしていらっしゃるので、<笑>テスト作ったりね、あの、クロスワードパズルを手作りで作ったりとか、すごく素敵なことをね、一生懸命されているので、それもまたご紹介していけたらいいなと思ってます。はい。で、マリエさんには後ほど第2部でもっとゆっくりお話を聞けたらなと思ってますので、 あの、もしお時間がある方はぜひ残ってください。マリュさん、後ほどまたお願いします。はい。ありがとうございます、はいえ。よろしくお願いします。ありがとうございました。第5回のハワイ大学ナイスプログラムをご紹介したんですけれども、そちらに続きまして、今回はハワイ大学系列の人気校、KCC カピオラニコミュニティカレッジをご紹介したいと思います。 はい、KCC はハワイ大学機構のコミュニティカレッジ7校のうちで最大規模の2年生大学なんですね。学生の多くがハワイ大学メインキャンパスであるマナー校に編入するため、大学編入準備コースが非常に充実しています。学生の多くはリベラルアーツ、一般教養を学んでマナー校に編入しますが、ビジネス、看護学、フードサービス、ホスピタリティなど職業プログラムのほかハワイ州で唯一緊急医療サービスや 弁護士、アシスタントのプログラムを設けています。入学に際してはトーフルだけではなくて ILS e t とか TOEIC とか英検とか複数の英語スコアを受け入れていますね。KCC は日本人に非常に人気で日本人スタッフもいますし、世界35カ国から300名以上の留学生含めて約6400人もの学生たちが学んでいる賑やかなキャンパスです。 いわゆる短大となりますので、興味のある方限られるかもしれないんですが、あの、ニアの方にもね、あの、結構いい短大だと思います。あの、すごくいいところなので、ぜひ聞いていてください。えー、それからこちら、あの、KCC で有名なのが、先ほどマリさんおっしゃっていた、あの、毎週土曜日の7時半から11時という時間にやっているキャンパス内駐車場であるマーケットなんですね。 ハワイ最大級100以上の屋台が並ぶ日本のお祭りさながらの活気が魅力のファーマーズマーケットなんですね。日本関連のビジネスの出展も多く日本語が通じやすいというのも嬉しい点です。こちらもともとは英語でカリナリーと呼ばれる日本でいう調理業界を目指す学生のためのプロジェクトとして運営されるようになったんですが、どんどん大きくなっていってワイキキから近いこともあり、 一大観光スポットになっていったという経緯があります。生ジュース、ジャム屋さんやピザ屋さんなど、KCC といえばという人気店のほか、ハワイアン料理やハワイ産食材にこだわったお店が並んで、とにかく美味しく楽しく心地よくハワイの朝を過ごせるので、滞在中の朝活としてぜひ行ってみてください。マリさんも早速行かれてましたね。はい。お話をカレッジ短大に戻します。 海外から留学生が米国内で大学、短大を卒業する際、OPT と呼ばれる期限付きの有給インターンシップの資格が与えられるんですが、既に日本で短大あるいは大学を卒業していて、さらなる学位の取得が必要ない方、予算や留学期間に制限がある方でも、数ヶ月で規定のクラスを終了すれば、学位取得後でなくても、米国での有給インターンシップでの滞在資格が得られるっていう、 プログラムがあるんですね。こちらの学校ね。えー、こちら、カピオラニコミュニティカレッジならではのプログラムになっていまして、学部により定められた単位を取得して、サティフィケイトーバブアチーメントと呼ばれるコースの修了証明を取得後、最長1年間、有給または無給で、米国で合法的に就労できることになります。近年、米国で、あの、就労ビザ取るの大変難しくなっているので、 比較的手軽にそして合法的に就労体験ができるっていうとても貴重なプログラムなんですね大学卒業後就職前に語学力アップとキャリア経験の両立を図って留学といった活用方法がいいと思いますサティフィケートで人気なのは調理栄養など食物分野や観光ホスピタリティなどハワイならではのものだ。が、まあ、得意なんですねこの学校はね えっ、ー、と、社会に出る前の若者たちに良いプログラムになりますので、日本の若者皆さんにぜひ教えてあげていただきたいです。カレッジのロケーションですが、ワイキキまで車で7分とアクセスが良 い, いことがポイントです。ダイヤモンドヘッドのふもとにあり、自然、ビーチ、壮大な公園が近く、高級住宅街のカハラやハワイ海も一望できる最高の環境にあります。消し市ですが、例えば人数が4、5名集まると、 え、フラやハワイアンカルチャーなどオリジナルのプログラムを組んでくれるっていうサービスというかね、まあ、クラスがあるんですけれども、お友達と共通の趣味を一緒にっていうことで、今までと違う祈りある学ぶハワイっていうものを、あの、やってみていただいてもいいかなと思います。現在特にね、人生の先輩、シニアの皆様にこちら KCC を含めてハワイで学び楽しんでいただくプログラムを企画中ですので、ぜひもうしばらく待っていただければと思います。はい。 それでは次のトピックに行きます。えー、今回は留学先で出会った友達と行きたいアクティビティと題して大人気メジャーツアースポットのクアロア牧場をご紹介します。さてこのクアロア牧場オアフ島の北東側海岸線にあり、ホノルルからは遠目のエリアで週末に遠出で遊びに行く感じになりますね。こちらクアロア牧場、まずとにかく広くて、なんと東京ドーム500個分の広さを誇ります。 ガイドブックやハワイの旅番組でもよく出てくる有名な牧場ですね。今回、今ミサロンの皆さんには、ハワイの、あの、私も滞在中に、あの、何度も行ってるんですけれども、知らなかった、コアなクアラ情報をご紹介したいなと思っています。まず、歴史なんですが、1850年頃、今から130年前に遡り、当初は牧場ではなく、オアフ島最初の砂糖キビ栽培と生成を行う場所だったんですね。 約20年後、干ばつをきっかけにして、このエリアのサトウキビ産業が終わりを告げて、1900年代初頭、牧場として運営が始まりました。今から約50年前、1970年代頃から、子供から大人まで楽しめるアクティビティができる牧場となったんです。現在は、乗馬、バギーのほか、ジュラシックパークなどの有名な映画のロケ地を楽しむ映画村バスツアーなど、ワイキキと違った一日を過ごすことができます。 様々な年齢層向けに実に多様なアクティビティやパッケージがありますが、今見では陸、海、空とちょっと欲張りに3つほど一押しのアクティビティを紹介したいと思います。まずは陸行きます。陸でお勧すすめするのは、ラプターと呼ばれる6名乗りのオフロードタイプの車で、クアローが誇るハワイアンの秘境であったカーバ渓谷を出走するアクティビティです。 日本で車を運転される方は多いと思いますが、オフロードでの運転はテンションが上がり、子供たちと一気に打ち解けられると思います。景色やアクティビティの楽しさはもちろんなんですが、このアクティビティを進めする理由は、チームビルディングがあります。チームビルディングというのは一緒に何かを成し遂げる共通体験ということで、絆や連帯感、思い出などを築くことを指します。陸のアクティビティには乗馬、ATV、 映画村ツアーなど、個人を打ち出したものが他にもたくさんありますが、一緒にとか共同体験という意味で、仲間と行きたいおすすめとしてご紹介したいと思います。なお、運転があまり得意でない方は、運転が得意なお友達を連れて行ってください。はい、続いては、空、空ですね。カーバ渓谷の相当奥地まで行けるジップラインをご紹介します。 ジップラインはワイヤーで滑空していくアトラクションで、ハーネスを装着し安全性が高いんです。一本目だけは少し勇気が必要な場合がありますが、慣れてしまえばシニアの方でも意外と簡単に楽しめてしまうようです。最近はハワイにもジップラインブームと呼ばれる流行が起きていて、現在はオアフトにも何箇所かありますが、クアローさんはラインの距離が長いことと、カーバ渓谷のダイナミックな景色の良さが特徴です。 一番長いラインは陸上トラック一周分、なんと400メートルの大滑空になるんですね。普段の生活では体験することができない開放感を感じていただけると思います。続いて、最後の海。海です。クアロアにはシークレットビーチと呼ばれるプライベートビーチがあるんですね。かつて古代ハワイアンが海の恵み、魚類の安定供給を目指して作った養殖池。 フィッシュポンドを専用の船で渡った先のひっそりとしたビーチから一気に外洋への船出をしました。このエリア、えー、大好きなパワースポットの一つでもあり、人工物がほとんど見えないコーラウ山脈の壮大な海岸線で、青い海、ハワイの風を感じるところなんです。 留学して少し英語に慣れてきた頃には、ナビゲーションシステムにもなかった、時代のハワイアン祖先がどのように後悔したのかといったためになる英語の説明も理解できるようになるかもしれません。はい。クアロアに行く際には、水分、スナック、日焼け止めやタオルなどの持参と、携帯電話を首から下げるなど、リュック、あとウエストポーチなど、手が自由になるような装備で楽しんでいただくことをお勧めしています。 ハワイの生活に慣れたら、ぜひお友達やご家族を誘って、えー、行ってくださいね。ご家族がね、来られた際に行ってもいいと思います。では、続きまして、大人気特別コーナーに行きます。毎回ハワイに関する特典のトピックを深掘りしてご紹介しています。第7回の今回は、ハワイローカルグルメを掘り下げ、また食べ物です。今見勝手にランキングと題して、ハワイで人気料理のポケ、 ロコモコの魅力と特徴をとことん追求します。さらに、独断と偏見で勝手にランキングにしてしまいます。まずは今日も、ポケの歴史について知っていきましょう。日本人にとってのお米のような存在のタロイモとともに、豚や鳥などの陸の食べ物のほか魚をよく食べていたんですね。特に魚は貴重なタンパク源で、陸地近くにはマグロなどの大型の魚は入ってこないため、 マグロやカジキなどの大型魚はカヌーで釣っていました。その時代のポケはハワイ語でアヒと呼ばれるマグロなどの魚のぶつ切りにシーソルト、オゴと呼ばれる海藻、ククイナッツと呼ばれるナッツを砕いたものを混ぜたシンプルなものでした。場所によってはさらにそれを発酵させた酸っぱいポケもあったようです。食べ方は先ほどタロイモを練ったポイと呼ばれる紫色の 芋のペーストと一緒に食べることが多かったこともあり、結構塩味の強いものだったようです。やがて外国船や移民によって様々な食材が持ち込まれるようになり、玉ねぎやごま油といった味や食材のバリエーションも広がっていって、今ではスパイシーマヨネーズやオイスターソース、わさびなどのフレーバーものや豆腐を使ったビーガンスタイルなど、様々なポケが楽しめます。さてハワイの人々にこよなく愛されるポケですが、果たしてどこが美味しいのか、 今見では思い切って各地のポケの美味しさや特徴から独自のランキングをつけたいと思います。私はこれが好きっていうおすすめがあれば、ぜひ後ほど聞かせてください。はい。第4位からいきます。ニコスピア38ですね。オアフ島の鮮魚市場のすぐ隣にあるレストランのポケで、 ハワイ周辺の海と同タイプのキハダマグロが泳ぐ、地中海エリア出身のフランス人目利きシェフ、ニコ氏が毎朝隣の市場で目利きしたマグロが楽しめます。ポケドンの場合、2種類の鮮魚とアソーテッドと呼ばれるもう1種類の計3品から選べます。おすすめは海藻の入ったアヒリムとアウと呼ばれるカジキ。生のホタテをガーリックで漬けたガーリックスキャロップですね。 マグロの質、安定感がピカイチで、ふりかきやガーリックチップスなど、いろんなトッピングをかけてお楽しみください。第3位、タムラズのポケ。はい。買い向きなどにあるワイン屋さんのポケバーが美味しいんです。ここでは、まずオーソドックスなアヒが美味しいタムラズオリジナルがチョイスです。ワイン屋さんらしく、お酒が進む味付けで、醤油にほんのりみりんが使われていることがポイント。 他にはピピカウラと呼ばれるハワイの干し肉やカルアピックなどのポケも楽しめます。量り売りで約100グラムから変えていろんな種類を少しずつ楽しむことができます。コンドミニアムのテラスで白ワインを飲みながらちょっと大人のタムラズのポケを楽しんでみてください。はい。第2位いきます。マグロブラザーズですね。 ワイキキゼに大人気のポケ屋さんです。築地でマグロの中買い人をしていた兄弟が営んでいるポケ屋さんで、マグロの味にうるさい、日本人が美味しいと感じるマグロに出会えます。一度に大量に調理して、時間が経つと色やし食感が落ちてしまいがちなポケ業界ですが、ここは手間を惜しまず小分けにして調理するため、ちょうど良い使い具合とマグロの食感、風味をハイレベルで楽しめます。 ハマチもしっとりとしたご飯も美味しいんです。人気今度からも近いので持ち帰って緑茶などと一緒にお部屋で楽しんでください。はい、そして第1位いきます。マノアというところにあるオフザフックというお店なんですね。マノアと呼ばれる完静な住宅街に新鮮のごとく現れ、コロナ禍でもマノアローカルが毎日行列を作るポケドン屋さんです。オフザフック、針から外したて、 英語の名の通り、朝一番に 漁, 漁師から直接仕入れた新鮮なマグロを使用しています。正統派のハワイアンもいいのですが、ぜひ試してほしいのが、おろした生姜とネギのソースをかけたコールドジンジャーアヒポケと、味噌とシソの香りが特徴のやみつきになるジャパニーズデラックスポケの2つです。コロナ禍の今はテラスのテーブルなどが撤去されていますが、コロナ明けには、 深いグリーンに包まれるマノアで写真を撮りつつ楽しみたい。そんなポケです。はい。そして番外編として村井さんのおすすめ、フードランドのポケバーもご紹介しておきます。ローカルと留学中の皆さんの食卓の強い味方、とにかくバリエーションが豊富で少量から買える、量り売りがポイントです。一押しのサーモンのポケは、ほんのり甘めの醤油とネギの甘みがたまらない一品です。 はい。お腹が減ってきますけれども、えー、さらに、ロコモコもご紹介したいと思います。ロコモコは、ハワイの人々がこよなく愛するソウルフード的な料理で、ハワイといえば、で、思い浮かべる食いしん坊な皆さんも多いのではないでしょうか。はい。例によって、背景からご紹介しますが、ハワイのロコモコの火付け役は、ハワイ島広のカフェ100と呼ばれる大衆レストランというのが有力な説なんですね。 このルールに次ぐ大きな街の広にはかつて多くの日系人が住んでいました。当時はお客さんがこんなの作ってよといった具合にリクエストをしていたゆるい時代です。カフェ100にある日、日系人のお客さんがやってきてこんなのを作ってほしいとハンバーグをご飯に乗せ、クレイビーソースをかけてから目玉焼きを乗せるように説明します。おかみさんがそのメニューなんて呼ぼうかって聞くとお客さんがロコモコって叫んだんだそうです。 カフェワンンハレッ0はその後、ロコモコメニューに固定して、やがてお店の看板メニューとなっていったというのがロコモコの始まりです。思えば日本のデミタマハンバーグに似ていると思いませんかハワイ版即席デミタマハンバーグ丼とも呼べるロコモコの特徴はブレイビーソースです。デミグラスソースは調理にすごく時間と手間がかかるため、アメリカでの肉の焼き汁に小麦粉と 塩コショウを加えたグレービーソースが大変人気で、ロコモコの主流のソースになります。さて、そんなロコモコですが、今見はこちらも勝手にランキングをつけてしまいます。第4位からこちらもいきます。はい、第4位、フォーティナイナーズ。パールハーバーのすぐ近くにあります。アイエアというところなんですね。1949年創業の老舗レストラン。 トンネルズの北ナトランでも取り上げられた大衆食堂でバナナパンケーキのイメージをお持ちの方も多いかもしれませんがここは椎茸の旨味が特徴のグレービーとアメリカっぽい肉質のハンバーグが特徴で飾り気のない丼ぶりでドーンと出てきます店内はオールドハワイにタイムスリップしたようなレトロ感たっぷりの中で食事を楽しめます第3位萌えなカフェ ハワイ会ですね、こちらはね、港にあるカフェです。エッグベネディクトからサラダなどのカフェ系メニューの中で、ロコモコは一色を放ちます。ロコモコはハンバーグという概念を壊して、ショートリブを煮込んで、ほろほろとスプーンで崩れるお肉をデミグラスでいただきます。おしゃれで美味しいロコモコ、メニュー豊富で女性だけでも行きやすいのがいいんですよね。第2位、行きます。 リリハベーカリーですね。先日ココパフで紹介した長い歴史を持つパン屋さんです。ショップの奥にある食事カウンターで食べられるロコモコで、ローカルから絶大な支持を集めていて、地元の新聞のランキングの上位の常連なんですね。シンプルでオーソドックスなロコモコは飽きが来ない美味しさで、ビーフの旨味が強いグレビー、歯応えのあるハンバーグと固めのご飯でガツンと食べられます。 はい。それでは、早、は、く、い、第1位に行きます。レインボードライブインですね。ねここを食べずしてロコモコを語ることなかれと言っても過言ではないかもしれません。ギリハベーカリーと同じくオーソドックスでシンプルなロコモコはいつ食べても安定の美味 し, しさです。スムーズな優しい味のグレービーソースは1949年の創業当時から時代に合わせて少しずつひっそりと進化を遂げていて、 ローカルのランキングで常にトップランカーでホノルルの胃袋をつかみ続けるロコモコの王様的存在です。セミオープンの店内からは駐車場が見えるため週末になるとサーフボードを車の屋根に積みお腹を空かせたサーファーが集まる風景は昔からあまり変わりません。ところで皆様サイミンと呼ばれるローカルフードはご存知でしょうかはい、ハワイのローカルで知らない人はいないくらいとってもポピュラーな食べ物です。 干しエビや鰹節、だしなどのんだとスープが特徴の中華麺を使った料理です。トッピングはチャーシューやナルト、スパムを入れる場合もあります。プランテーション時代に生まれ、今ではローカルの小腹が空いた時の鉄板フード的な存在で、アレンジとして麺をからし醤油につけて食べると、なぜかシューマイのような味がします。<笑>ハワイのマクドナルドでも食べられる。 ローカルのソウルフードの一つです。覚えておいてください。サイミンですね、えー。他にはジッピーズの映像にあったパレスサイミンがおすすめです。以上、ハワイを代表するローカル料理でした。はい。 食べ物に関して行きました<笑>え。実はまだまだ紹介したいローカルグルメですが、もう本当に今みのスタッフ、食べ物の話になると本当に盛り上がっていて、止まらないんですね。<笑>もうすいません、食べ物の話が多いですけれども、皆さんぜひハワイの食を楽しんでほしいと思います。また食べ物が来ると思います。<笑>はい、それでは、えー、今回はこの辺で、あの、第一部を終了させていただきたいと思います。 ご案内の通り、今回オンラインサロン3部制を予定していましたが、第3部は開催延期とさせていただいて、この後第2部座談会に移らせていただきます。質問やハワイトークで盛り上がる時間となりますので、お時間がある方はぜひこのまま残ってください。お忙しい方、ご自由にご退席ください。はい、まずは以上をもって第7回オンラインサイロンを終了いたします。次回は7月31日を予定しております。また盛りだくさんの情報です、 特別企画を用意していますので、また楽しみにしていてください。はい、では、ご退席される皆様、ありがとうございました。素敵な週末をお過ごしください。ありがとうございます。入らせていただきます。あの、おしゃべりをしていきたいので、こちらはぜひミュート解除して、おしゃべりにどんどん参加していただきたいと思います。えーと、それでは、まず、あの、座談会の方ね、 えっ、ー、と、ここで用意しているのが、門田さんのリクエストのご質問ですね。あの、ご参加の門田さん、ありがとうございます、今日も。はい、えっ、ー、と、質問をいただいていまして、こちらのハワイのイタリアンランキング。これは、えっ、ー、と、モダンラグジュアリー。これはどのようにして、あれですか、見つけられたんですかミュート会場。 きます 親, 戚親戚があのハワイにいて仕事してるんで、その人がこれを教えてくれて、その人の行きつけのとこです食、あのー、の英治さん、2 <笑>人とも食強いんですけれども、ぜひ、英治さん<笑>、お願いします、はいえー、とこれ、ウェブサイト<笑>えと、モダンラグジュアリーという雑誌で出てきてるところなんですけれども、えー、と結構、レストランの方向性がバラバラです。 なんで、どこのレストランがっていうところはすごく方向性として難しいんですけど、えー、とまず、えーと、このアペティートっていうのは、まあえーと、ツーリスト向けという感覚が強いレストランで、えーとまあ、値段的には、えー、比較的リーズナブルな印象のところです。で、えー、とそうだな、えー、ピザとかが強いかなっていう印象ですね。で、えー、と次なんですけれども、ノ、え、エ、ー。 これは、えー、といわゆるハイエンド系イタリアン。でもし同じカテゴリーに入れるのであれば、えーと、カハラの方の、えー、とアランチーノに近いタイプ、ただもうちょっとこう海っぽい感じのメニューが、えー、充実しているかなという印象です。でえー、とすみません、えー、あとはですね、えーと、ルシェロ。これはどちらかというと、えー、と知り合いとちょっとシャンパンを、えー、と飲む。あ、ごめんなさい、ちょっとページ出てこないですね。 えー、とシャンパンを飲みながら、えー、と楽しむあのところで、まあ、ちょっとした、えー、サンドイッチとか、でそれから、まあ、少しワインを飲みながら、えーとまあえーと、のんびり過ごせるようなイタリアンタイプで。このビーノというのは、えーと、最後に出てきているんですけども、えーと、ちょっとファミリーっぽい感じで、えー、あまり観光客の人たちをターゲットにしてない、えー、ローカル感が強いところ。 っていうところがえーとポイントになるのかなと思います。はい。うんはい、ありがとうございます。これ英二さん的に一押しがどこでしたっけ？えーと個人的には B のが好きですね。B の。は、まあ、い。キいスのこと。うん。分かる。もしなんか記念日をお祝いするイタリアンだったらおそらくノエにすると思います。うん。記念日とか誕生日系だったらそっちだろうなと思います。 はい、これはまたあれですね、お店の名前をお送りした方がいいですね。あの皆さん、参考にして、これ、また行ってみてください。チャットの方う に,、えー、に貼り付けるので、皆様。そうですね、チャットにじゃあ貼り付けてあげてください、皆さんに。すいません、それで、えっ、ー、と、村井さんは村井さん的にはあの村井さんはあれですよね、最終食堂が好きなんですよね。<笑>あのそうですね。この中で言えば<笑> 一番最初のおアペティートさんなんては、あの、行ったことあって、気軽に、結構ピザが美味しくて、えー、安くてですね、あの、大衆のお好みの私としては、あの、おすすめのところであります。でも、まあ、正直ですね、私が一番行くところは、アランチーノという、うイタリアンが多いですね。これは、あの、まあ、先ほども出ましたけども、カハラにちょっと高級志向な、えー、もの。それからマリオットホテル、うとお、あとは、えー 道を飲ませたんですけど、まあ、私がよくお店なんですけど、<笑> 3店舗のうちの。まあ、そこは非常にローカルでも優しい値段を出してくれますし、かといっても味的にはですね、あの日本のスパゲッティに負けない人によってはそれ以上じゃないかというほどハワイではちょっと信じられないぐらい。 あの、ちゃんとした、あの、スパゲティが食べるということで、まあ、しょっちゅうとまでは行きませんが、ええー、行くう、お気に入りのお店は、このアランチーノになりますんで。まあ、皆さんね、ご存知の方多いかと思いますけれども、ぜひ、いらしたら、あの、えー、ここら辺をね、えー、アランチーノあたり行ってもらえるとよろしいんじゃないかな、というふうに思います。アランチーノ行かれた方、皆さん大体 y い k やるな。<笑>マリエさんまだですか 福山さんも絶対行ってくださいね。アランチーノまあ皆さん大体ね、一回行くかなという感じですよね。<笑>外しちゃいけないところですよね。ぜひ。はい。ということで。えっ、ー、と、大丈夫ですか門田さん。あ、外しました。あの、あの、<笑>何回か行ったうちで、高いレストランのはた く, あのたくさんあっても、あの安いのは、まあ、やっぱりイタリアンだなという感覚があってですね。 うんで友達と行くのもそういうとこに行った方がいいかな。もうそれがない、それが見つかんないときはもうしょうがないから、あの、えー、なんとか生命、丸紙生丸、ままま、丸紙の命ぐらいで、<笑>そのこともあったんですけども、イタリアンがね、こうちょっと親戚 が, きが教えてくれたのが、こんなのいいですよって、そのあのアランチーノとかはちょっともういいんですけども、あのピザ食べるの好きなんですね。そのあのそれあのののああれ だったら、うん、あの、割引にありますっていうのを教えてもらいました。どうもありがとうございました。<笑>ありがとうございます。リクエスト、こんなふうにいただきました。ので、はい、か何かありました。ちょっと遠いですよね。あの、はい、もう、バラ。でも、割となんかね、あの、散らばってる、あの、ランキングだっ た, たです、ねう ん, うん、そうすると、はい、そうす、ね、はい、どうも。うですねえ、ありがとうございます。はい、ぜひ行ってみてイタリア人、うん、イタリア系の人って多いんですか?。私、質問なんですけど、イタリア系の移民って多いんですか?。 ハワイはですね。はい。うん。そうでもなさそうですかね。うん、そんなに多分多くはないんですけど、まあ、ご存知の通り、アメリカでは結構イタリアのイタリア料理多いですよね。そう、だから、イタリアンの、えっ、ー、と、まあ、アメリカン系のイタリアンみたいなのが あ, の あ, ありますよね。で、おそらく値段的にはその辺が一番安くなる。そうですか。で は, はい。アメリカンダイナー系のイタリアンメニューみたいな感じ。 例えば、ニーテ・ボールでグレーそうそうそう。あ、<笑>でも、本当の、そう、だから、アメリカ、アメリカを持ってきたって感じですよね。そう、だからアメリカ風イタリアンみたいな感じの方が、多分一番、えっ、ー、と、安くて。まあ、日本も、どういうとこある。結構、えー、はい。 すいません。ちょっとあの、えっ、ー、と、マリエさんにぜひ、あの、今回、<笑>すいません。イタリアン、そろそろここで、あの、一旦止めさせていただいて、はい、また引き続き、あの、次回もお話できると思いますので、あの、ぜひね、マリエさんが、あの、リポートしてくださるときに、あの、質問 し, しておきたいなと思いまして、はい、あの、ぜひくださ、うんうん。はい。あの、ハワイの方の直送のリポートなんでね、マリエさんに言うと解除お願いします。はい。<笑>はい。 皆さん、マリーさんに、あの、今もうハワイで親子留学進行中なので、本当にハワイの状況でもぜひ、あの、聞いていただきたいと思うんですが、あとスタッフにでもいいですけれども、ぜひハワイのスタッフに、あの、直送の情報を、もありませんかマリーさんに、えっ、ー、と、じゃあビーチバーベキューちょっとビーチバーベキューっていうの、皆さん行かれたことありますかハワイで。ビーチバーベキュー。ちょっとローカルに混じって参加されてるんですよね。 私のみんうん、マあのハワイに来てこんなに皆さん毎週バーベキューやってるのかっていうのにものすごい衝撃を受けたんですけれどもあの週末になるともうあらゆるところでみんなバーベキューやっててすごいですねそしてまたあの外の、ね、気候もすごくいいから開放的な中であの魚を食べて焼いたり肉を焼いたり。 とっても楽しい、楽しいです。バーベキューって興味ありますか角田さん、桑山さんとか、バーベキューやってみたい、や, やったことありますハワイで、ピーチで。あ、やってます<笑>もちろんですかやっぱり。<笑>あの、バーベキューに参加していただけるようにしたいなと思っているので、あの、なかなかローカルのお友達とかいないとね、あとお友達と大人数で行ってる場合は結構できるかと思うんですけど、うん、いや、これもね、あの、うん アメリカンカルチャーの一つなんですよね、バーベキューも。うんうん、肉、こう、もう表でやれば何人入ってもいいですし、ということで、これもアメリカンだと思いま す, す、ね。はい。そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、マリエさん、あの、ビキの、なんか、ビキのー<笑>活用ね、されると本当に便利なようなので、えっ、ー、と、ぜひそこを掘り下げ、はい、あ、えっ、ー、と、皆さん、乗られたことありますか、ビキ はどうでしょう。えっとですね 調べたら、ハワイの中心部で130箇所、あの、ビキスポットというのがあって、そこに自転車がたくさん止まってるんですね。で、えっと、まあ、自分のカードがあれば、えっと、登録ができるんですけれども、えっと、30分4ドルからっていうコースと、えっと、5時間300分、えっと、25ドルっていうコースの2パターンあって、で、そっちの後半の方は、あの、何度でも時間内であれば、あの、 どこでも乗り、乗って、捨てて、できるっていう、すごく便利な、あの、シェアサイクシェア自転車ですかね、うん。130箇所ってすごいですよ。あの、狭い範囲なのに。130箇そうですね。もう、そう、すごいですよ。な何箇所、はい、ワイプソースこんな感じで。うん で、あの、ちょっとこれ私、先日の出来事なんですけれども、あの、もし乗られる際に、あの、注意していただきたいのが、あの、ものすごい警察が厳しくてですね、あの、ビキスポットってこう、歩道にこうやって自転車が置いてあるんですね。で、私、その、返そうと思って、自転車で、えっと、歩道を3メートルぐらい乗ったまま走ったんですよ。そしたら警官に止められて、あの、切符切られました。 あの要するに人が歩くところをあの自転車で通ったもんでそれでまあ、たった3メートルだったんですけど55ドルの罰金を取られましたので皆さんあの気をつけてください。はい、<笑>ビキ乗られますかねハワイでまたあの小山さんも乗られますかね。<笑>気をつけてくださいということで<笑>罰金取られない。<笑> えー、と質問なんですけども、はい、質問、はい、あのあの例えばと、ビキじゃなくて、友達 の, イあのバイセクを借りて乗ってて、その歩道を や, やってる人はどうなんですか、やっぱり捕まるんですかね、今。あのタイミングが悪いと捕まります、基本的には違法という扱いになるみたいなので、どあの車と同じように走行しないといけないので、あの逆走もできないし、 歩道の乗り上げも罰金の対象になるみたいです。歩道は押せばいいんですかあ、そうです。降りて押さないといけないです。走って取られたんですね。走って。走ってっていうのは乗ったんですあ、そうそう。乗ったまま歩道を走っちゃったんですうん。なるほど。これはヘルメットを被るんですか、はい、あ、えっ、ー、と、推奨って書いてありましたね。<笑>あ、じゃあ特にマストっていうかね<笑>、はい、あれではないんですね。はい。<笑>なるほど。 はい、はい、ビキ。使えそうですかね小山さんどうですか<笑><笑>重いことはないんです。電動じゃないですよねこれね。普通のですよね。あ、で、電動じゃないです。<笑>ないですよね。<笑>でも、あの、そんなに急な坂がないので、うん、あの、ちょっと買い物行くとかもとっても便利だと思います<笑>、はい。はい、参考にさせていただきます。<笑>ありがとうございます。 ええー、と、質問ありませんか現地スタッフも今日あんまり喋ってなくて、なんか私ばっかり喋ってて結構残念なんですけど、あの、マリューさんと、あと現地スタッフもいいですかま時間がそろそろ来てしまって過ぎてるんですよね、時間ね。ですので、はい、そろそろでは終わらせていただきます。うん、ありがとうございました、今日も。また、はい、次回もぜひ、また、だんだんね、あの、ク山さん10月から、あのね、一人で留学されるんですけれども、 えー、だんだん近づいて、本当にあっという間に近づいてきますね。<笑>また質問があったら、マリアさんもいらっしゃるうちにぜひあげてください。で、皆さんも、あの、サイレントで聞いてくださってる皆さんもぜひ、あの、質問あったら送ってください。今日はありがとうございました。で